る, ん<タッ> る, るなんですどうした ハハハハ 二度見けた<笑>いいなたもい か, <笑>あか見つけたなんか2階で走ってたね。<笑><笑> あっいいは ててハニ ー, ハニ ー, ハニー ハニー、うん、ううハニー<笑>私、緑の武好きなの。<笑>ハンチョウでしょ、あなた。出るやったら、サッと出な。はいハーーハーー。ハニ ー, あ, ーあ、ほらほら。<笑><あー><笑><あー><笑>なんか、大丈夫。 何<笑>もうあらもうええの何その顔ああよそよそしい顔やな若い人がいいかしゃあないあああああ どうか、はいバイバイ。